これから先の石川高校を奥の方見ていただきますと天橋って小さい方いと大きくて、一つも多くあります。